1回いじゃない近近近近近近近近あ引っかかったあっまたやりづらいとこですよ、ここ。 おここいいいてんじゃんいいのつけちゃうよ知らないよ大大丈夫です大丈夫夫はい。 一番ダウンできないでかい。 こっち左のドアやったようんヘッドショット一発でちょちょっとうん一人やった こ, こっちでしょこっちでしょうんやったやったあとあでもいるな ダメだそっちかうん大津 回ああそうですねああ止まった止まった止まったいや3階ですね3階ですなので外階段からエントリーした方がいいかもしれませんカメラオッケーあとリスキルを気をつけてテルミットを 何も考えずに走ってくるとさ。ちょっとテレビト 今ね即眼鏡がちょっと2回クリアリングしました3回奥ねはいうわーごめん頭抜かれちゃった1発2発ぐらいかな 入ってすぐ右向いて一緒さんうんそこからエントリーちょっとやめた方がいいと思う唐津さんの部屋にねいるんでそはいそこにカプカンがいました多分今そう見てる方角そっちの方角にいます なんかなんかいますよねチラチラチラチラチラご丁寧にここも止めてあるのかリストさんと唐津さんで挟めるかなあ右から落とすん あ、そのうわ向こうに奥に抜いていたんだいやいやいやいやいたいたいたいたい た, いた、うん、ここはカッカンいるナイスそれそれそれパスパス外にてる 撮ろうとして<笑>あ、撮ったやべぇ、撮られた撮られたよ見て、お前られるよあぶねえナイスさすがカメラは あれフレンドいないの今ナイスこれ完全に食らってるでしょするまだああある おしいえっウ俺もいやちょっとまずいぞうわー二人とも持ってかれたあ俺だけダメやられたのえっ、ー、とね今トレーニングルームああやられ持ってかれた いやマジで第5戦だっていうのにどうしたこの有様さあここから無双が始まりますよ体力6になってからが勝負でしょう、はいはい 出てくるかもしれない。<笑><笑><笑>あ。いつのカメラ。こうしたんのかな。オッケー。 落ちないよね<笑><笑>何だこの試合<笑> 3人が3人とも落ちてど終わっちゃうってどういうことっすかこれ<笑>おる<腹笑> <笑><笑>こんなことあります<笑>